皆さんこんこにちは写真家成沢ですなかなか天気が悪くて他県にも行けないので撮影に行けない日々が続いているんですが今日はあのー、こんな時期なのでお花の開花のタイムラプスを撮ろうと思ってお花屋さんに行こうと思ってきました咲きそうな花どれですかって言って買ってくるだけなんですけどちょっと行ってこうと思います。 こん な, んなってます<音声>五大体制になりましたつおみが咲き始めまし百合の方が先に 咲きそうな感じがします。 撮影2日目の朝でーす今日から学校が始まるんですかね外で子供たちがワイワイしてますじゃあちょっとどうなってるか見に行きましょうかおおーめっちゃ咲いてるーすげえ咲いてるまだ近寄るっていいかなおーおーおーおおお一日でだいぶ開花しましたね初めてお花のタイムラプス撮ってますけど一日で終わらない こ, ことを覚悟しといた方がいいんですね。でも、これ、ここまで咲いてるので、ここから一気に咲くんだと思いますから、今日が正念場かなと思いますで。ちょっと自転車トレーニングに行こうと思ってたんですけど、お花が気になるので、もう一回見に行こうと思います。す。さっき、朝起きてから2時間ぐらいしか経ってないんですけど、もうまた開いてる。すごいすごいすごいすごい。 おおおおお。やっぱ今日が正念場かこれは。撮影中です。5台使ってます。えー、ニコン Z6、Z7、富士フィルムの XT2、T4 と、オリンパスの OMD EM5 Mark II ですね。この5台でやってます。みんなミラーレスで、サイレント撮影なり、静音撮影なりしてるので、 とっても静かです。たくさん写真撮るので、電子シャッター切った方が、シャッターの摩耗が少ないですから。まあ、こういう時ミラーレスは本当便利ですね。また3時間経過しました。今、12時ですね。おぉ、すごいすごいすごい。また咲いてますね。朝起きてから、ま、5時間ぐらいですけど、 咲き始めてからがやっぱ早いっすね。すごいな。それぞれ電源大丈夫かなとか、メモリーカードの撮影枚数大丈夫かなっていうのを、えー、チェックして回ってるわけですね。で、ニコンちゃんは、えー、USB 給電ができないので、今 AC 接続しますね。富士フィルムは、えー、USB 給電ができてるので、USB モバイルバッテリーが切れてないかなと、ちょっと、様子を見る感じです。 XT3 と XT4 は、えー、マイクロ USB-C で、あ、違う USB-C で電源供給ができるんですけど、XT2 はマイクロ B 端子なんですね。で、これ USB-C の方がなんか電源を供給する量が多いんですかね。T3、T4 に関してはカメラ内のバッテリーがなくなっても USB 給電できるんですけど、 XT2、まあ、それ、以前の機種ですかね。XT2 に関しては、ある程度カメラ内にバッテリーの電池が残ってないと、USB 給電が追いつかない感じがしますね。なんでこうやって、えー、バッテリーチャージャーじゃないや、えー。なのでこうやってバッテリーグリップつけて、一応対策してるんですけどね。まあ、こんな感じで撮影します。まあ、オリンパスちゃんは、えー、とてもこのカメラ優秀なんですけども、 えー、USB 給料まだこの子はできないので、えー、バッテリーを交換しながらやってます。まあ、ただ、結構電池持ちいいんでね、オリンパスね。はい、こんな感じで撮影をしております。はい、えー、お花のタイムラプス撮影を続けています。たまに中断してデータを取り込んでまた撮影みたいなことをずっと繰り返して。で、今、だいぶちょっと雨降ってきた感じなんですけど、今、えっ、ー、と、 だいぶ暗くなったんで、一回撮影をやめて全部データを取り込みまして、今この5台中2台だけ引き続き撮影をしている感じですね。もうこれユリはほぼ開き切った感じなんですかね、これね。撮影してみて思ったのは、最初30秒間隔で切ってたんですけども、花が開き切るというか、花がまだそのちょっと咲いたぐらいの状態だと、 30秒間隔で来てるとあんまり変化がわかんないですね。1分間隔とか2分とかずっ、2分、いや5分でもいいのかな ?3 分かなうん、とにかく30秒1分だとちょっと枚数の割にはあまり時間の経過っていうのが表現できなくて。で、こう、つぼみがこう、今朝の状態ぐらいですね。に、こう、開いた状態になっていると、 そっからは結構早い。やっぱ6時間ぐらいでこう、ほぼ先切る感じでしたかね。F 値は、基本的にこうスローシャッターで切りたいんですね。室内で撮影してますから、その、50Hz、60Hz のその影響のフリッカーですね。それが出る可能性があったので、遅いシャッタースピードで撮影をしたいなと思いました。で、マクロレンズとかを使ったり、 えー、お花に近いところで、おしべとめしべとかの距離ももちろん近いですから、そういうのがあまり、まあ、ぼけたのも撮ったんですけど、それ、そんなにその大げさにぼかしたくなかったので、F 値は F8 とか F10 とか、まあ、センサーサイズに合わせて、えー、そこそこ絞り込んでやりました。うんで、なるべくその、ちょっとパンフォーカス気味に、 撮れるように、えー、注意をして撮影をしました。まあ、撮影の注意点といえばそんなところですかね。あとはその電池が切れたりとか、メモリーカードですね。撮影枚数が枯渇しないように、メモリーカード大容量のものをちゃんと使って、しっかりフォーマットした上で撮影をすると。まあ、撮影自体はそんなに難しいものでもなくて、ただやっぱあ途中でこうガンと明るくなるのは防ぎたかったので、 夜、まあ、寝る時にカメラを設置して、寝てる間にシャッターを切っていたんですけども、その時は、えー、部屋の電気がずっとつけっぱなしにし て, してて、もちろんカーテンも閉め切って、朝の段階まで大幅な光量変化がないようにで、背景は、とりあえずカーテンが黒かったので、あのカーテンを使いましたけども、もっとちゃんとね、背景はこだわって、真っ黒なやつを使った方がかっこいいかもしれないですね。 と、まあ、撮影した感じの気をつけたことは、まあ、以上になります。私もまだ初めて撮影したもので、多分お花によっては、開花がもっとスピードが速くて、えー、もっと早いインターバルで撮影しなきゃいけないやつも多分あるんじゃないかなと思うんですけども、えー、今回撮影した、その、百合の花と、もう一個なだっけ、えー、と、ちょっとテロップ入れときますけど、えー、に関しては、ゆ、え、り、ー、の に関しては、まあそんな感じかなというところですね。 日目の朝を迎えましたお花はどうて、どうなってるでしょうかもう一個の方も、もう咲いちゃいましたね。この夜で、ユリがバッと咲くのが、撮れたのかなという感じ。もう2台でしか撮ってないですね。まあ、だいたい撮れるコツも分かってきたし、いろんなコツを撮ってるので、もう最終的には2台だけ撮ってて、今3台はもう飾りの状態ですね。この撮影も今日で終わりかなと。 思います。またいろいろ勉強になりました。もう終わろうかなって思ったんですけど、なんと、残りの二つのつぼみも咲こうとしてるんですね。最後までいきようかなって。うん。花の匂いがすごいですね。まあ、こんな感じで、多分高音盤でこの二つも咲くと思います。 今これ Z6 に85の 1.8S ラインと、えー、こちら XT4 に80の 2.8 か。マクロレンズをつけています。あの、オリンパスちゃんはちょっともうお休みっすね。今日でラスボスパート。えー、撮影したデータを見て思ったのは、家の床って意外と揺れるんだなっていうことですね。こう、一応そろりそろりとして、こう、この近くを歩くときは、 抜き足、差し足で歩いてたんですけど、それでもね、撮影画像を見ると、結構揺れてたんですよね。これ家の床ってこんなに柔らかいんだなっていうのを、なんか痛感した感じです。次やるときは、本当にこう撮影する一角をちゃんとスペース全部作って、えー、そこで、こう誰も立ち寄らないようにしてですね。で、ライトも一個じゃ足りなくて、今日、まあ、今回室内灯とあと、一個、一棟だけでやりましたけど、多分ライティングも、 常に明るさは変わらないように常に、えっ、ー、と、まあ、二等ぐらいでやった方がいいのかなって感じですかね。まあ、まあ、今回やってみてだいぶ勉強になりましたかね。やってみるとわかんないでやっぱね。じゃあもうちょっと頑張ってね。明るさは変わらないように。 また買ってきちゃったー。うっふー。はい。いかがでしたでしょうかちょっとこう、一通りの流れというか、えー、Vlog に, になるのかな、えー、やってみました。で、この撮影ちょっと楽しむので続けてみようと思います。で、一回やってみたら、画像処理しっかり、先ほどお話したその三脚の揺れだったり、結構いろいろ 対応してかなきゃいけない部分が出てきたので、ちょっと拙ない動画にはなりましたけれども、そのまんま皆さんにお見せしました。でこうやって取りためてって一つの作品にしてみようかなと思います。割と簡単だったので、カメラが好きなお子様とかお父さんと一緒に自由研究とかやってもいいんじゃないですかね。 寄ってほしいな。それでは今日はこの辺で、えー、また次回の動画でお会いしましょう。えー、さよならバイバイしたっけねー。